んですけどね。<笑>それでは、えー、バララという曲を作りましたので、<笑><笑>えー、ちょっとこの歌詞のよ、ね、り皆さんもし聞き取れたらね、えー、ご想像いろんなご想像しながら聞いていただくとありがたいかなと思いますので<笑>よろしくお願いします。<笑> 「君は僕の邪魔をしないように」「あいし 「君は僕をしたから見てて」「アハハ」「私はうわべづかい<笑>キラキラバラだし」 「空まで飛んでここのまま空まで飛んでこう」